えー、最近自分はモバイルなテレフォンを手に入れましたイエーイ、えー、ではではですねモバイルなテレフォンをご紹介しますえー、っと 皆さんご存知かと思いますがアップル社の iPhone4 ですいいですねじゃあまずまず外観からいきましょうかねそうですねえー、っとこうガラスとうんガラスがあってその周りこうステンレスが織っているような形ですね ななかなか高級感があります、ね、えー、っとここの下のところにですね見えるかなパソコンとつなぐ端子があってここがスピーカーですねでここにえー、っと声を拾うマイクがありますねそしてここにスリープボタンがあってここが ヘッドホンを指すところがあってここにえっと音量のプラスとマイナスがありますねうんこれがマナーモードのスイッチうんうんまあそうですねなかなか高級感があると思いますよではでは電源入れちゃいます あちょっと画面が暗いので明るさを上げますちょっと待ってくださいねえっ、ー、と怒るぞあったあったよしこれで OK かなこれで見えますかね見えるかなおぼっバッチリじゃないですかよしよしじゃあもう一回最初からいきます<笑>えっとこれがロックを解除する画面です このバーーををススライドドさせるるとパスコードを入力すす画面になります こ, こにパスコードを入力してロックを解除することができますもちろんあの設定によってはこの画面を飛ばすことも可能ですちょっと今からロックを解除しますちょっとこれはかなり機密情報なんで <笑>えーっとロックが解除されましたこれが iPhone4 のメニュー画面ですねこんな感じでアプリケーションを入れると入れてますじゃあ一番左上から紹介しようと思いますまずはカレンダーですほらカレンダーが表示されましたねえっとここに例えば普通に例えば 日記書いたりとかまあそうだなスケジュールを書き込んだりとかできますプラス押するとねこうやってディ適に書き込んで完了するとバッて入ってね、うん、じゃあ次は時計ですね時計これもまあ普通の時計機能ですね一応世界の時間が分かる時計とアラームまあ目覚まし時計かな 目覚ましとあとはストップウォッチスタートストップストップウォッチとあとはこうタイマーですね、まあ、自分はカップラーメン作るときに使ってますよえっ、ー、と連絡先これはまあ個人情報なんで無理ですうんえっ、ー、と SMS と NMS これはあの、えっと、ソフトバンク .ne.jp のほうのメールです。これもまあ個人情報なんで見せることはできないかな。iTunes ストア。これはあの普通音楽を買ったりするんですけど、うん、一応音楽買うのは Wi-Fi 限定になってるんで、うん、3G 回線からだと、いつも。 まあ、音楽は変えないかな、うん、でも一応あのポッドキャストとか 3G からでも聴くことができます、うん、っとえー、っと appstore これはあのアプリケーションを買ったりする、えー、っときに使うまあストアですねこんな感じでアプリケーションが表示されて アップして。好きなやつをパッて買ったりとかできると。うんえっと、ウェザーニュース。まあ、天気予報ですね。こんな感じで。日本全国天気予報が表示されます。こんな感じで、ね、関東の天気がパッて。 出てきたりとかしますよ<笑>よしこっちも天気ですね天気こっちもシンプルな方のこっちはだいぶシンプルかなやっぱりね、うん、シンプルな天気予報ですえっ、ー、と Google これはまあ音声認識で検索ができますね、うん、例えばそうだな なんて例えば入表山猫ほらちゃんと「イリオモテヤマネコ」って出てくるんですよすごいでしょであんまり使う機会がないんですよね y o u t ユーチューブユーチューブユーチューブはまあ普通にユーチュー e r が見れますね そうだなこんな感じでこうやって動画を閲覧してパッと押して再生できたりとかします、うん、ッマップ地図かマップは普通に地図を見るアプリケーションですこんな感じで地図を閲覧することができます 見えるかな。あとはそうだな、例えば例えばここに、えー、っとコンビニって入れるとコンビニが一覧でバッって出てきます。あとはここに普通にあのレストランとかでると。 レストランの一覧がねバッて出てきたりしてまあ便利ですね<笑>あ、えー、暑いなあとは好きなんですよな i b これらの電子書籍を見るためのアプリケーションですねでもあんまり自分はそんな見てないんですよっていうかねまだまだねあんまりそんな あの日本語の本がですねまだ全然揃ってないんですよねまだ英語の本ばっかしてうんちょっとなうんまだまだそろってないかな